でここでもう一つとても重要だと思うのは、業務は最初は自分で選ぶことができなくて、言われたことをやらないといけないというのは、最初から楽しくないかもしれないですね。しかし、遊びて自分の意思でこれやると、最初からよりモチベーションが高いというか、自分の意思でこう決めてで、そしてこれを行動するというプラスの状態からもうスタートで、業務だったらマイナスの状態からスタートというのは、そうですうん これれ自分でで変えられるんですよ要するに遊びって自分たちで例えばうまくいかなかったとしたらこういう遊びを追加してみようとかこういう遊び方にしてみようって言って自分たちでどうにでも変えられるんですねだから例えば助け合いが少なそうだったらもう少し助け合えるようにもうちょっとやり方変えてみましょうとかいうようにコア活動の中身を変化させることができるんですけど業務はそんなわけにはいかなくて自分たちで勝手に変えるわけにはいかないのでその辺りも ね、チューニングしやすいと思います、うん、面白いですね自分のチームの中身人間性探検みたいな非常にすごい面白いアドベンチャーの気がします、うん、ね注意しないといけないのが一つあってここではやっぱり問題を出したいわけですよ人間的にちょっと自分できてないこととかこういうことがきちんと自分できないなっていうようなことに気づいてほしいんですよねだからあんまり楽しいだけでもダメなんですね だから楽しいのと、ちょっと厳しい、つらいっていうのと、まあ、半々ぐらいになっていくと、いいチームビルディングができるんじゃないかなと思います全部簡単であれば、自分のコンフォートゾーンの中に、そのままにいて、成長は起きないということですよね。そうですね今のまままでいいいいっって話になっちゃいますから、ね、はいうん